はい、ということで、前回韓国風メイクをしたと思うんですけど、韓国風メイクのめちゃくちゃ漏れた画像あったじゃないですか。これです。これめちゃくちゃ漏れて、あのコメント欄、インスタにも載せたんですけど、コメント欄がかっこいいしか来なくて、あ, ありがとうありがとうってことなんですけど、まあ、まあ、こういうね、やっぱ奇跡の一枚的な写真あるじゃないですか。まあ、俺もこんな、自分で、あ、かっこいいって思ったの初めてだから、あかっこいいって思ったのは自分で初めてだったから、 これで Tinder 一週間やったらもう、1000マッチいくんじゃねっていう甘い考え。結<笑>構最高ね。過去の記録を言うと一週間ね、まあ40マッチとか60マッチとかが限界だったんかな、確か。一週間やってね。まあ一週間やってそんな感じだったんだけど、今回ね、ずっと気合を入れて、気合い奇跡の一番やと思って気合を入れて、何マッチできるかね、ちょっと挑戦していきたいと思います。やっていきたいと思います。はい、それでは一週間後、お楽しみあれ。 バイバイはい田之口健太郎ですということであのメイクした画像2日目なんですけどあ三3日目かなんとね今まで経験したことのなかったずっとここがね見えますかこれここがずっと 99+ なんですよ 99人以上が僕に「いいね」をしてくれてるっていう状況でで今ねこう、僕が「いいね」したらマッチングするんですけど今「いいね」数が3日でん3日で63です多分ねこのペースでいけばまあ100マッチは硬いかなちょっとねめんどくさくてちょっとサボってるんでちょっと、ね、どんくらい「いいね」するかやっていきます この人はいいやなんでだよこの人もいいや服装だけの人はダメだなこれもちょっといいやはいこんな感じでねどんどんマッチしていくのでやっていきたいと思いますあと4日間お待ちくださいはいということでみんな4日目かな4日目ですあの最近マックスまでスワイプしてなくて ちょっとめんどくさくなっちゃってて頑張ります4日目ですちょっと選んでやっていくんで可愛 い, いこの子とまってしたいまちろっこれ目だよまちろっおいおー い, いはい、ということでこんな感じで頑張っていきまー す, すごい寝起きすぎるのでちょっとマスクします<笑>やばい、目が開いてなさすぎるはい、ということで 今日5日目か4日目で今マッチ数が81なのであれ減ってねあれ減ってるよね今83とか2とか言ってなかったっけあれゲットされてんな頑張りますよいしょあ可かわいいマッチしろマッチしろマッチしろ全然マッチしないんだけどいいえ友達友達おったわ君のドルェカパ全然マッチしない全然マッチしない あ終終わわった終わりましたはいまた、明日ということで t i n d の、6日目ですかねやっとあと2日ってところなんですけどあの、今84マッチどんどんねマッチが解除されてるんですよ増えても増えても解除されるっていうちょっとねやっていきます はいということで、えー、85マッチです今明日は一日頑張りまーすはいということで最終日でございますえっとあの聞き漏れ画像を使っていいんだ1週間現在変わらずもう4日目5日目6日目ぐらいが変わらず84マッチなんですけれども今日最終日頑張っていきまーすマッチしやすくするために いいアカウントだってそのアプリに認証させるっていうかプログラミング的にこのアカウントはいいアカウントだって認証させるためにそのちょくちょくマッチした人にメッセージを送っ て, てであの歌がうまい人が好きみたいに書いてあったアカウントがあってその人に自分 の, その曲を送りつけたらあのボロクソに言われて「私聴きました」って言われて私あの曲も。 声も好きじゃないんでもう二度と聞くことはないですけど<笑>文句言い返そうと思ったらちょっとマッチを解除されてやっぱぶち殺してちょっとやっぱ自分も頑張んなきゃなって思いました全然マッチもモダメ だ, もだおっとさて結局一週間やった結果84マッチ 84マッチと来てる「いいね」が88なのでちょ、まあ、っとちゃんと課金とかすれば100マッチはいったのかなっては思いますということでまあ、やっぱねメイクとかしてイメージを変えるだけで、まあ、いつもの数倍とかになったりするのでやってみてください、まあ、結構前にあったメイクの画像と比べるとなんだ4倍くらいになったのかな多分多分、多分前回20とか30なかったっけ ちょっと気になったらメンズメイクやってみてください。はいタロウでした。すごい。